皆さんこんにちはこんにちはえー、今月は県内を中心に甚大な被害をもたらしました熊本地震につきまして阿蘇市の被害状況や対応などを市長にお伺いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、ここ阿蘇市では4月16日未明の本震により最大震度6弱という 大きな揺れを記録しました。ね、また市内各地でさまざまな被害が出ております。まこの番組も、えー、5月は、えー、地震対応を優先させるためにお休みをいただきまして、えええー、今回が地震発生後初めての放送となりますが、はいえー、まず市長にお伺いしたいのは、はい、地震発生直後の阿蘇市の状況。こちらはどうだったですか。そうですね。あのその前にあの被災をされた皆様方に心から おお見舞いいを申し上げたいと思っておりますそれと同時に今現在復旧復興を続けておりますけれども多くの関係機関の方々あの全国から集まっていただいたボランティアの皆さんそしてあの義援金とかあるいは支援物資とかたくさんのものを被災地の方に送っていただいたもちろんあの私どももそうですけれど も, もう心からまずあの感謝を 申しし上げたたいいとと思っておりりまます本当にありがとうございましたあの私どもの阿蘇市の方ですけれどももうご承知のように第2審の本神がやってきましたけれど も, もう深夜のことでもあるしみんな熟睡をしている中でのおいての6弱の地震でしたあの真っ暗闇の中を本当にあの驚いて中にはあの恐怖感を感じられた方もおいでだと思いますけれども。 倒壊をした中でうまく助かった人、またあのなとか抜け出された方々もおいでだったと思いますし、気の実気のままあの外に出られて安全な場所にまずあの避難をされた。あの寒空の中を本当にそういう意味ではあの大変だったと思っております。特にあの阿蘇地方の我々にとっては、あのとってもシンボルである阿蘇神社が。 楼門といいハイといいつぶっててしまったということはすごくショックな状態でありましたけれどもみんなあの不眠不休で頑張っておられるの、まあ、大変 あ, のありがたいと思いますし我々行政としてももっともっと頑張らなければいけないん と, ということを思いました。あの道路被害についてももだけけですけれども 165件ほどありますそれと同時にあの橋の橋梁被害これが20箇所ほどありますしまた河川の被害も確か48箇所ぐらいあったと思いますけれどもそんな状態の中をインフラ整備あの一生懸命ライフラインを含めて進めております。特にににとしたのはあのすぐに停電になっ ったもんですからやっぱり電気がないということで情報も入らないしやっぱ明かりが欲しいということもありあの九州電力さんが全国の電力会社に声をかけてそしてなんとか発災後ちょうど20日の日までにはほぼ電力の供給をしていただいたということはすごくありがたかったのが一つともう一つ早く早くと思っておったのがやっぱり水の 上水道のこれはあの5月7日にはなんとか全校追水ができるようになりましたけれども少しそういう意味ではほっとしたなということとまだあの下水道の方の修理が十二分ではありませんけれどもそういうライフ・ライン等も今一生懸命取り組んでおるところで甚大な被害がいろんなところに出てまいりました。 あの先ほどね、電気のことを主張おっしゃいましたが、ね、私も実はあの小学校の避難所に16日おりまして、夕方にですね、明かりがついたんですよその時は本当に歓声が起こって、ねうん、やっぱり阿蘇市内走っていると、自衛隊の方や、ね、さっきおっしゃった電力会社の方、ね、本当に全国から来ていただいて、本当にありがとうございましす。うん まあ、あの地震発生から1か月がね経ちましたが市民の皆さんも少しずつこう小学校も再開したりとかそういうことですねあの日常を取り戻しつつあると思うんですがあのやはり阿蘇市の基幹産業である観光と農業観光と農業この部分がもうすごくショッキングなところで、ね、まずあの農業の分野においても、はい、あるところに至るところは活断層が走ってますので。はい そこがもうずたずたにやられてひどいところでは約2メートルのこの段差ができておったりあるいはあの住居の中を活断層が走ったりとそんなところですけれどもやっぱりあの農業被害についてはあのすごく被害があってもう何十億円という被害を今出しておりますあの施設園芸もそうですし農地の方にしてもそうですしいろんなものがありますけれども。 特にあの農地の復旧についても土地改良区の皆さんと連携を深めながらやっぱり溶排水路がズタズタになっているところを早く修理をするでもその農地の土地改良をしたところ自体がも う, こう植栽もう植え付けこともできない状態ですからま将来の農業を考えたところで広い農地によりあのなるように。 で機械化がすることになってますのでそれをより効率的な将来の農業の在り方というものも含めてただ普通の復旧ではなくて将来を見込んだ復旧にしていただくようにしっかりとお願いをしておるということがありますし観光においては一番痛いのはやっぱり57号線とそれから JR ですか立野の方で寸断されているということが 一番 の, あのこう致命的なことだとだ思っておりますでもやっぱりあの観光は大事な柱でもありますしそこには働く人の雇用とにかく観光だけでもあの 1,000 人ほど の, あの雇用がありますしあのまたいろんな商店を入れると 4,000 人か 5,000 人ほど の, の雇用がありますからこのままの状態でいくともう疲弊をしてしまって。 やはりあの解雇ということもつながる可能性もありますのでそこを一番心配をしているところをですねでも早くこの57号線があのつながるようにかつはあのその大きな観光の目玉である草千里に行くあの道の頂上辺りも交通が今もう寸断されてずたずたになっているから あ, のあそこを早くバイパスでもいいから通してくれるようにと。 といいうようよなこおお願いはしておりますけれどもでも致命的なのはちょうど山上の水が今ないというですねあの白水の方からあの 90% ほどいただいておりましたけれどもこの水源がとにかくあの破壊されてしまっているから今水源も含めて一生懸命水探しもしておる状態ですけれどもそんな中においても。 僕が思うのはそらく57号線もそう簡単に開通するわけではないと思いますからやっぱりこの持ってる魅力というものを大分とかあるいは福岡の方に向かってしっかりと力を合わせて発信をしていくそして新しい阿蘇の観光の在り方災害の時でもこんな楽器になっても強いんだというものをみんなの合わせて作っていく。 一番大事な時に差し掛かってきてるんではないかなと思っておりますので今いろんな関係機関ともあの連携を深めてそういう具合に今進めておるところで一人でも二人でも多くの方々がこの阿蘇に入ってきていただくようにあの仕掛けを今しているところですはいまた力合わせてやっていきたいと思いま す, す、ね、あの阿蘇市では4年前に九州北部豪雨の水害がありまして、ね あのその災害を経験している阿蘇市として、今回の地震には、その教訓はどんな点が生かされたのかこのことについてはですね、まあ、すごく教訓が生きてきたなと思うのは、発災をした当時、やっぱ二次災害がないように、そしてあの避難所のそれぞれのところで、えー、まずあの健康被害、それからあの医療。 もちろんあの他にもこの体調の問題とかそんなことをやっぱすぐにしなきゃいかんと衛生面もありますしそういう意味の気配りがすごくできたということとあの被災のこのり災証明書とかそういうのもやっぱり災害未満い金とかいろいろありますので一律一元化をしてあのうちの場合はもう一日で。 終わるような感じでもう何回でも来ていただくことがないようにということをやったり大事なところの部分についてはですねあの物資の調達とか物資を供給する配送するとかそういうところについても意外とスムーズにあの行けたと思っておりますそういう意味ではすごく良かったなと思いますけれども立法の方では あの自主防災組織、それぞれあの作っていただくようにお願いをしておりましたけれども、これが十二分に機能していなかった反面、公的避難所とは違う、それぞれの地域がやっぱりいろんなところで公民館を利用したりして、ここでみんな身を寄せ合おうという、自発的な、自主防災的な、そういうものも今回、生まれてきたものですから。 これはまたすごく良かったなという反面もあります。そういうところにまたあの支援物資を届けたいとか、それがまだ慣れてなくて十二分に行かなかった部分もあると思いますけれども、今回はそれが大きな教訓としてまた加わってきたということで、よりあの充実をした市民の皆さん方への命を守る、その体制をこれからもしていきたいということと、今までの早め早めのやっぱ避難、 かか空振りを恐れない、うん、ということをあのやってきましたので、はいえー、これは非常に今回良かったんではないかなと思っておりますあの市長もこの番組で何度も呼びかけてきたこの市民の皆さんの防災意識の高まりですね、はい、これも今回本当にあの震災の中で感じたことなんですが、はい、これからやはり梅雨の時期を迎えますね<笑> あの僕一番心配しているのはですね、うん、まだ20年の時 の, あの災害の工事が最後まで終わってはいないし、うん、まだ残っている部分もあります、うん、そこに持ってきて例えば阿蘇語学の方 の,、はい、あのほとんどみ々も今回の地震でずり落ちて、うん、あの裸同然になってますしその子にはもうすでに土砂が溜まってる、はいるその溜まっているところに あの、地山園庭とか見に行きましたけれども、ほとんど埋まった状態なんですね。だからそれをちゃんとあの止めてくれるようなダムになってないから、今回そういう大雨が来た場合はすごくまたあの災害が起こるんじゃないかなということも心配していますし、あの、北外輪は外輪で、近藤の地震でいろんなところの地滑りがあって、 もうあの崩落をしている状態があちこち見えてますこれもやっぱりあの地震イコールその地盤が緩んだりするとまた大変なあの災害にもなりかねないもんですからそのことをやっぱりしっかりと今あの注意しながらちょうどあの一宮町の区長会の皆さん方それからそこの消防団そしてまた今日はあの阿蘇町の区長会の皆さん で消防団の方その次の日は波野地区 の, あの区長会の 方, 方と い, いもう地区ごとにそういうことの注意をしていきましょうということとあの今回の地震災害で崩落寸前 の, あの岸壁のところには危険なところには県にお願いして赤外線センサーを つけていただく、少しでもずれれば、ちゃんとあのパソコンに連結をしてますのであの、事前に早くキャッチできるようにというようなことをもう、とりあえず10箇所やっていただくようにしましたので、住民の皆さん方がまた必要だということであれば、追加をして、お願いをして、よりあの少しでも安心して、この梅雨が乗り切れるようにしていかなきゃいかんなと。 思ってますまあ、非常にあの応急処置しかできないんですけどねいきなりあのダムが完成するわけではないしでもあのできるだけのところをそんな具合にしながら安全なことを少しでも確保していきたいということで今全力で取り組んでおるところです。はい では最後に、まあ、今回の地震により被災された阿蘇市内はもとより熊本県大分県の皆様、はい、そして今回被災に多大なるご協力をいただいた全国の皆様に向けてあのこれからの抱負をお聞かせいただきたいまの冒頭にも申し上げましたけれども本当にあの被災をされた皆さん方にお見舞いを申し上げますと同時に私どもも同じようにあの甚大な被害を受けました。 その際において緊急に心配をしていただき、全国から励ましの言葉、そして支援物資、義援金、また人的支援、いろんな意味であのたくさんのご声をいただき、本当にあのありがたいと思っております。あの復旧復興にはまだまだ道半ばではございますけれども、今まで先人たちが築いてきたこの阿蘇は。 同じような水害の被害もあったことだし火山の被害もあったと思いますまたこのような地震にも今までにあった歴史もありますのでそのことを踏まえて先人たちは私たちに素晴らしいものをプレゼントし作ってくれましたそれが今日このようなことになってしまったことこれは今私たちが生きるこの時において 私たちが今度は先人たちのその気持ちを思いながらよりよみがえるそして強力なまた安心できる素晴らしい麻生 イコールアソシーになることが私たちの使命だと思っておりますのでこれからもしっかりと頑張ってまいりますどうかあのいろんな角度でまたたくさんの応援とご支援をいただければ私たちもさらに勇気づくと思いますので今後とも引き続きあの力添えを賜りますことお願いを申し上げますよろしくお願いいたします。今月のようこそ視聴室は 大きな被害をもたらした熊本地震から1ヶ月。麻生市の被害状況や対応などを麻生市長にお伺いしました。どうもありがとうございました。4月号のクイズの答え合わせです。昨年6月から始まった新番組の名前は、の答えは、WebTVASO、WebTV 麻生プラスでした。ようこそ視聴室。次回もお楽しみに。